そういえば日本にもいましたねどうも政治いろいろの学部ですロシアによるウクライナ侵攻はプーチン大統領にとって誤算とも言っていい大きなうねりを生み出したようです旧ソ連の一角だった東欧の共和制国家ジョージアが EU への即時加盟を画策している模様です。AFPBB ニュースの記事を引用します。欧州議会がウクライナの欧州連合加盟申請を指示したことを受けて、ジョージアの与党、ジョージアの夢は2日、同国も直ちに EU への加盟を申請すると発表した。同党の イラクリ・コバヒゼ党首によると、全般的な政治情勢と新たな現実に基づいた決定で、EU に対し、至急審査し、ジョージアを加盟候補国と認めるよう求めるという。コバヒゼ氏は EU に加盟できれば、国民の福祉や安全保障の充実、ロシア占領地域の解放への道が開かれるだろうと述べた。 欧州議会は1日、ウクライナを加盟候補国と認めるよう、EU 各機関に推奨する法的拘束力のない決議案を採択。ジョージア野党は、ウクライナに続いて加盟申請するよう与党に圧力をかけていた。ジョージア政府は2021年、24年に EU への加盟を申請すると発表していた。 ウクライナがロシアに侵攻されたことで、同じく EU 加盟を目指す旧ソ連構成国のジョージアとモルドバもロシアの標的になるのではないかと懸念する専門家もいる。とのことです。ジョージアは国会の東岸に面した人口400万人ほどの共和制国家です。かつて日本では ロシア語読みに従ってグルジアと呼ばれていましたが、2008年にロシアと国交を断絶したジョージア側の要請を受け、国名故障をジョージアに変更しています。1936年に旧ソビエト連邦構成共和国に昇格、グルジアソビエト社会主義共和国となっており、1991年に 独立宣言を行うまでの間は、比較的民族問題が取り上げられることもなく、かつては共産党員の割合が最も高かったと言われている国でもあります。実はこのジョージア、かつてのソビエト連邦の最高指導者である、ヨシフ・スターリンの出身地でもあるんですね。今、ロシアによる侵攻を受けているウクライナの首都キエフ、 ここもかつてはキエフ公国という名称の国だったのですが、実はここがロシアのコチであるという見方もできるのです。かつての最高指導者、ヨシフ・スターリンの出身地であるジョージア、ロシアのコチとも言っていいキエフを首都に抱くウクライナ、これらの国々が相次いでロシアを捨て、NATO に参加しようとしているのです。プーチン大統領にとっては、 計り知らないほど大きなダメージかもしれません。プーチン大統領がなぜウクライナ侵攻という暴挙に踏み切ったのか、世界中の専門家が探っていますが、いまいちよくわからないというのが正直なところではないでしょうか。今年の10月で70歳を迎えるプーチン大統領。途中一度首相職を挟んだとはいえ、実質的には 2000年から20年以上の長きにわたり、ロシアの第一人者であり続けています。2000年といえば、くしくも、日本共産党の C ・和男氏が委員長に就任した年でもあります。20年以上も長いこと、独裁を続けてきたので、周りに誰も意見をする人がいなくなったとする説もありますね。独裁を続けることの弊害の一つとして、 口うるさい人間を遠ざけてしまい、自分の耳障りの良い言葉を言う人間しか周りに残らないというのがあります。プーチン大統領もこの例外に漏れず、誤った状況だけを聞かされ、誤った判断をしたのではないでしょうか。プーチン大統領は今回のウクライナ侵攻に関し、非常に楽観的に見ていたのではないかと思われる節があります。 ロシアがウクライナに侵攻すれば、ウクライナ国内の親ロ派住民に熱狂的歓迎で迎えられ、連撃戦を用いて瞬く間に首都キエフを落とすことができると見ていたのではないかということです。若いロシア兵が武器を手放して降伏した後、ウクライナの住民からパンと紅茶を受けて涙を流すというシーンが報道されています。 戦死した兵士に対してロシア政府がその家族に支払う保証金の額がわずか1万円程度という話も聞こえてきますこの2つの情報が真実だとすればロシアは十分な準備をしてウクライナに覚悟を持って進行を開始したのではなくある意味簡単に蹴りがつくとウクライナを舐めきっていたのではないかと想像できます ウクライナ国民の熱狂的な歓迎のもと、首都キエフまで、まるで凱旋するように進軍できると思っていたロシア兵でしたが、思わぬ頑強な抵抗にあって、我々は解放軍ではなかったのか、上から嘘を言われていたのかと面暗い、ここまで憎まれていたのかと初めて感じたのですが、降伏後、思わぬウクライナ側の親切に思わず涙した、 ととといいいうのはは十分に考え得ることではないかと思います君たちは解放軍であり、ウクライナの人々は君たちが来るのを待っていると言われ、ある意味、ウクライナを救おうという大義に燃え、自分たちこそが正義の軍だと信じ込んでいた若いロシア兵が、侵略者めと言われて激しい抵抗を受ければ、そりゃ士気もだだ下がりに下がるというものでしょう。 ウクライナはロシアの喉元に位置しています。ここに NATO 加盟国ができれば、ロシアにとっては首元にナイフを突きつけられたに等しく、さらにクリミア半島にはロシアの宿願である不登校も存在します。さらには冒頭で述べたように、ウクライナの首都キエフはロシアのコチとも言っていい場所です。年老いて判断力が鈍り、 良きアドバイザーも遠ざけた独裁者が、ウクライナを取ろうと思っても不思議ではないでしょう。しかも、プーチン大統領は、バイデン大統領の、ウクライナには米軍は展開しないという言葉や、資源を供給しているドイツを見て、アメリカや EU 諸国のことも舐め切っていたとも思えます。どうせどこもウクライナを本気で助けるわけがない。 ロシアが同活すればすぐに引っ込むと思っていたのではないかということですね。プーチン大統領は長い独裁の果てにウクライナのこともアメリカ EU のことも舐め切るという最悪の判断をしてしまったわけであり、その最悪の判断はジョージアのような周辺国が雪崩を打って NATO 加盟を申請するという、ロシアにとっては パンドラの箱を開けてしまうことになったのではないでしょうか。このように年老いた独裁者は何をしてかすかわからないわけです。プーチン大統領が初めて大統領に就任したのは今から22年前ですから40代後半のことです。KGB 出身、色々と黒い噂もあるものの強いロシアの復活を掲げ様々な 経済改革の結果一時期は経済回復にも成功しロシア国民の幅広い支持を受けたというのもこれまた事実です40代後半でこれをやり遂げるのは並大抵の手腕ではないでしょうそのプーチン大統領ですらこうなのです独裁者という存在が世界にとっていかに危険なものなのかよくわかると思います 日本も決して一言ではありません日本の周りにもプーチン大統領に勝るとも劣らない独裁者が存在しているのではないでしょうか早々に NATO 即時加盟申請を決めたジョージアのように日本も国防を真剣に語る時が来たのではないかと思いますこのような時期に憲法9条をと思考停止したとしか思えない主張を繰り返す 氏委員長のような人物もいますがもうこういう人物は無視して国防について議論を進めてほしいものですそういえばこの動画の中でも触れましたが氏委員長はプーチン大統領と同じ2000年に委員長に就任しそれ以来20年以上にわたって独裁を続けていますね日本の周りにも独裁者は存在すると述べましたが